キンプリは昨年11月、メンバーの平野、岸・神宮寺が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退場すると発表、岸野の宮城退場。以降は、長瀬門と高橋山の二人でグループ活動を継続するというが、このあまりにも突然の分裂劇に、ティアラは阿弥共感となった。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 と、注意喚起をしているように、数十万数百万を支払ったものの、還元権を得られなかったというケースが出てきてもおかしくはありません。もしそうした詐欺被害が発生した場合、キンプリメンバーも悲しむはずですから、やはり十分に注意すべきでしょう。どうまえ。コン放送後 SNSA でティアラからの詐欺被害報告が上がらないことを祈るばかりだが、